ありがとうございます、ラスカルでございます本日はですねつけ麺を購入させていたただきましたで今回購入したお店が超有名店のねガンジゃさんからつけ麺を購入いたしましたガンジゃさんって魚介豚骨のつけ麺がね有名なんですがこちらのメニューは背脂がねがっつり入ったスタミナ系のつけ麺らしいので今日はねこれをもうめちゃめちゃめちゃめちゃな量を作って食べていきたいと思います はい、まず、漬け汁を湯煎していくんですが、漬け汁は、こんな感じでございます。パッケージがしてないので、まあ中身がまだちょっとわかんないんですけど、中にチャーシューとかも多分入ってるのかな。とりあえず、これを湯煎していきます。で、この漬け汁は約10分ほど加熱していきます。そしたら続いて、麺ですが、麺は、こんな感じでございます。ほんのりね、黄色がかってて、結構ね、ストレート目のタイプの麺でございます。は、ね、い、そしたら麺を、ドバッと。よいしょ。 <笑>はい。で、茹で時間は十一分から十三分ぐらいってことなんで、今回も短めの十一分で<音声>。よし。オッケーでーす。麺、オッケーでーす<音声>。はい、はい、はい、はい、はい、はい、入でとそし<音声><音声>たら、今日もっと。 氷水を使ってしっかりね流水で麺を締めながらこのぬめりをね取っていきますよし締めはこんな感じではいでね麺を今盛りましてこんな感じでございますでここにちょっと昨日仕込んだねチャーシューも丸々1本ここドンと乗せちゃいます<笑>今回もねあのー、作り方 目分量なんで、詳しい量はないんですけど、この巻豚ちゃんにね、タレの方は、醤油、酒、みりん、蜂蜜、砂糖、味の素と、唐辛子に、ネギ、ニンニク、生姜をね、ちょちょいっと、目分量で味見をしながら、味を整えております。ここからね、えー、多分、2、3時間ぐらい、適当に煮込んで、少しね、水分を飛ばしてから、 蓋を閉めて温度が下がってね味が染み込むのを朝まで待ちたいと思いますはいってことで今ねつけがんじゃのこのセットできましたんで早速向こうの方で食べていきますはいってことで今ねつけがんじゃ完成いたしましてこちらの部屋に移ってまいりましたいや中でもう サイズが大きすぎてこのね遠近感っていうかもう全然わかんないんですけど普通にめちゃめちゃでかい<笑>めちゃめちゃでかいでございますそれでは早速いただいていきますよいしょいただきますちょっとまずは麺からとよいしょツルツルしてる結構ね麺は平打ちでツルツルとしたタイプですねよいしょ うん い, やーいいね小麦の香りも強いし何よりねあのもちもちとしてるけどコシがあってねうまいうんんちょっとこの先に漬け汁をねあいいわうまっ麺つけよう麺はいいいこしょうい、ん うーわうるまそううん、めあこれうめ<笑>こんだけ背脂が入ってるのにこう甘いタイプじゃなくてねもう醤油がかなりキリッとしてるやつですね。 うまちょっと想像したのと違くてびっくりしてるんですけど想像よりもうま い, <笑>うまいこってりはしてるんですけどすごく食べやすい普通の一人前だったら一緒になくなりますね 具材に入ってるねチャーシューの方もいただいていきますやらかっうまっつけ汁に合わせてかチャーシューの方もね甘みが結構抑えめのタイプでスープにめちゃめちゃ合いますね ななくなる、うんうん、やっぱしっかりはいるんですけど最初ねあの麺だけで食べた時のように卵感とかその乾水っぽいその中華麺っぽい香りがやっぱりつけることによってかなり緩和されるので。 食べ応えとしては、そのきしめに近いような、チゅるッとしながらもね、こう弾力があって、うまい。<笑>なんて言ったらいいんだろう。めっちゃうまいよ、とりあえず。<笑>うん、そしたら、味変、いつもの、この一味唐辛子で。 フフフああ合うこれめちゃめちゃ合いますよこれ唐辛子 多分麺にじかにかけるとちょっとね香りとか辛みが強いと思うのでつけ汁に入れたが多分美味しくいただけるかなめちゃめちゃ美味しいです、うん、てか美味しすぎてもう半分ぐらい食べてますけどチャーシュー食べるの忘れてました、ね、切ってないからね重すぎて持ってない危ねえ重すぎる箸折れそうよくしょちょっと移動します うん今日のも大成功うんめっちゃ柔らかいな全然筋当たんないもん 今回の漬け汁はね、あの、濃厚系じゃなくて、結構、淡麗っぽい感じなので、前回作ったチャーシューよりも、味は結構控えめにチャーシューは煮たんですけど、それがね、ちょうどいい。全然邪魔にならない。うん、よし。そしたら、今日もこちらの、黒胡椒で。よっこいしょ。 いいじゃ。 もともとこのつけ汁自体に多分黒胡椒入ってると思うんですよねただこうやって後分け追い掛けするとまあ引き立ての黒胡椒なんか特にね香りも強いのでより味が引き締まって美味しいですね<音声><音声><音声><音声>今日はこちらでお願いいたします<笑> いーーーーはあうん、めっそしたらね背脂ってことなんでにんにくこれでちょっとガツンとパワーを増そうかなと。 あうまいね。 これ味にパワーが増すのはもちろんなんですがよりね背脂の甘みとかうまみっていうのがね引き立ってまたね一味変わってきますさすがにねこの自作のチャーシューでかすぎた<笑>これ自作のチャーシューはこれが最後ですねうん もうね、麺も残りわずかでラストスパートなんで、うーん、唐辛子と。唐辛子、黒胡椒、ニンニクとね、試しましたけど、個人的には、このスープには唐辛子が好きでしたね。 したらこれが最後の一口でございますうんほう<音声>あーおうごちそうさまでした はいということで今、ガンジャさんのね、つけガンジャ、完食いたしました。これだけね、背脂も浮いているので、癖が強いのかと思っていたんですけど、全くそんなことなくて、醤油とね、この豚のうまみがしっかりと詰まったいい一品でございました。この背脂が結構苦手って人多いかと思うんですけど、そういった人でも食べられるような、本当ね、食べやすくて美味しい一杯でございました。こちらのガンジャさんのメニューについてはね、購入ページの方は概要欄に記載しておきますので、気になる方はぜひそちらもご確認ください。